暑いですねいやーこの背中の針がねもう暑くて暑くて仕方なくてですね。ってことでみのちゃんです。みのちゃんは夏バテをしてしまいまして今日はハリネズミさんに出場出 演, し出演していただいております。今日はハリネズミが乗っております茶色い机この可愛 い, い机を DIY してちょっと表面をねおしゃれなものにしていこうと思います。 100円ショップで買ったテーブルクロスこちら使ってみたんですけどご覧の通りです机の上でちょっと引きずっただけで傷がついちゃいました悲しいなので、えー、今回はこちらでポチリとしました DIY を、D、DIY をしていこうと思いますさあ開封していきます 大理石シートてててーん説明書が巻きついていました。英語だけかな？と思ったら日本語が書いてました。で見て見てめっちゃおしゃれじゃないですか？これえ良くない。すごいテカテカしてるし、いい感じ。やっていきましょう。このマス目のシートこちらを。これくらい？ いかかがでしょうかえ結構いい感じじゃないですかこれえなんか立派高級感ある気がするタイル調だからちょっと違和感あるかなと思ったんですけど割といい感じな気がしますかわいい、はい、ということで、えー、DIY の様子お届けしました無事いい感じになって良かったですイェイ なんでしょう。じゃーん、こちらリストレストです。結構小さくていい感じなんですけど、試してみます。うん、机にこうやって。ペタってくっつくようになってる。こんな感じで。置いて。ああ、いい感じ。え、めっちゃ気持ちいい。あ、楽かもしれないです。いい感じ。はい。 ということで、えー、今日は DIY の様子をお届けしました。いかがでしたでしょうか。結構時間かかりました。<笑>でも楽しかったです。結構机もいい感じに仕上がったので気分上がりますね。ということで、えーと、皆さんもくれぐれも夏の暑さには気をつけてお過ごしください。えー、この動画がいいなと思った方は高評価またチャンネル登録お願いします。それでは、みのちゃんでした。バイバーイ。 大理石のテーブルに載せてみたかった。そう、フリップツイッターで話題になってたので、えっ、ー、と、買ってみたんですけど、思ったより。でかい。いただきます。<音楽> Just p a s i n g my dear stream away.